私はダチョウが好きすぎてダチョウ牧場への転職を決めたただの飼育員今日も卵取りをしますあ、卵を発見卵取りの神器、虫取り網卵を上手に手繰り寄せていく遠くに産んだ場合はもっと大変今回は難なく取れましたダチョウの卵、ゲットだぜどこで取れたのかパドックの番号を付けます 卵の回収終わりそれは作業中のことでしたあれは卵を発見しました今回はパドック内に入って取っちゃいますここの子たちはおとなしいので大丈夫ですと言いつつも怖いので警戒急に走ってくるのではい卵取れましたあとはパドックから出るだけ うんあれ開かないおかしいなええー、助けてもらいました恥ずかしいですね今日はここまで今日も卵取りお卵発見 少し遠いので今回はこれを使いますすごく長いうまく手繰り寄せたい結構大変ほいあとは引き寄せるだけ近くまで来たので手で取っちゃいますよし取れましたドロー落として 今日はおしまい